皆さんこんばんは。今日は今非常に人気になります、オットキャストの新製品のご紹介をします。今日ご紹介するのはこちらのオットキャストの S40、S32 の後継機になります。こちらのご紹介を今日はいたします。今回ご紹介するのはこちらのボクシーの8インチのディスプレイオーディオで ご紹介しますで後ほど 10.5 インチかつ後席モニターのついたディスプレイオーディオでもご紹介していきますので HDMI の出力について興味のある方はそちらの方もご覧になっていただけますと幸いに思います今日はこちらの8インチのナビで S40 になって新しくなった機能についてのご紹介をしていきたいと思います まずこちら、も見ていただいてすぐお分かりいただけるかと思うんですが、このように照明がつくようになりました。後ほど紹介するんですけれども、こちら照明がいろんな任意の色に好みに応じて設定ができるようになっております。でかつこの形がかなりガラッと変わりまして、非常に綺麗なフォルムになったというのも特徴になっております。 側面見ていくんですが、こう見ていただきますと、ここに SD カード、SIM カードを入れるスロットがつくようになりまして、SIM カードは今までアダプターをつける必要があったんですが、今回はアダプターなしでそのままつけられるようになったというのが、大きな変化点になっております。今度、後ろ行きますと、 このようにタイプ C なんですが、ここに刺さるようになりまして、配線が見えにくい形状になったというところも変化点になっております。で、最後に、この S32 でもついておりました HDMI の外部出力の端子がついているとまあいうことになっております。はい、でさらにこちら、まだまだ 進化している点がありますので、そちらについて引き続きご紹介をしていきたいと思います。今、こちら画面映しているんですけれども、今まではここに Google マップ等を表示することができませんでした。で今回はこちら Google マップをホーム画面に表示することが可能になりました。でその表示方法というのはこちらになりまして、 設定。で、ここのカー。で、この PIP ナビというところを選択していただきますと、でも う, こうすでに選択してあるんですけれども、選択しないとこういった状態になっていまして、ここを押していただくと、この2つのタイプのものが選べて、で下のマップというところを選択してあげることによって、またこのホーム画面のボタンを押すと、こういった形で Google マップがホーム画面で 見れるようになるということで、もう必要なものが一つにこう集約できるようになって、使いやすくなったというところが変化点になっています。でもう一つ変化しているところがありまして、それは2画面設定の仕方になります。でここを押していただきますと、YouTube の画面が出てくるわけなんですけれども、まあ、YouTube の画面だけでなくて2画面にしたいといった場合は、でここを長押ししていただいて、 2画面になりますで二画面になるものとならないものっていうのがあるんですけど、まあ、ここを押していただくと、まあ、Google と YouTube といった、まあ、こういった使い方をすることも可能になっています。これはまあ S32 でも同じなんですが、ここを長押しして、アプリを起動して、ここを長押しして2画面にするということで、少しこう設定の仕方が変わったというところが変化点に なっておりますそれから冒頭でもご紹介した通りなんですがこちら LED の設定が今回できるようになりましてもう任意の色選べるようになりましたこちらを見ていただくと今こちらが緑に点灯しているんですが例えばこのように赤 オレンジ、黄色、グリーン、で、こちら、こういった色の、いろんな色がこう、変わって、点灯するようになるものも選べますし、で、紫、ブルー、青、ブルーですね。こういった形で、設定ができるということで、自分の好みに合わせて、こう、色を変えられる。で、こう、車内の、 いいムード、環境を作り出すことができるといった、こういった機能が今回つくようになったというのが大きな特徴になっております。で、こちらのオットキャストなんですが、これ、今回のものももちろん正規代理店で購入できるものになっております。具体的にどこで購入できるかといいますと、こちらは楽天市場。 カーフューチャー楽天市場店、または Yahoo ショッピングのカーフューチャー Yahoo 店で、こちらの o ッ d c a s t の S40 正規品が購入できるようになっております。で、かつこちらの方は電波法認証済みのものになっておりまして、並行品ではよくありがちな認証されていないものが出ていたりするものもあるんですけれども、こちらは 安心して使っていただくということが可能になっております。はい。で、最後にこちらなんですが、今回私、こちら、使うにあたり、まあ、今回もこのように Y 字型の給電ケーブルを使っております。ノアボクシーに関しては、この給電ケーブルを使わないと、やはり作動が非常に遅いということもあって、まあ、給電ケーブルを使うことによって、しっかりと作動してくれるようになります。うん YG 型の給電ケーブルとこちらのエアマウスを無料でプレゼントさせていただきますのでぜひ興味のある方はこちらの方をまず概要欄に詳細貼っておりますのでぜひご覧になっていただければと思いますはい今回はこちらの8インチのディスプレイオーディオでのをご紹介だったんですけれども次回は 10.5 インチのディスプレイオーディオで鉱石モニターの出力も含めた変化点についてのご説明をしていきたいと思いますので気になる方は次回の動画もご覧になっていただけますと幸いです。それでは失礼をいたします。